もう少しセキュリティ意識を持ったほう覚悟しろ得意反射ともめはじけろどんな状況でも、はい、余裕を失っちゃダメなんだって私が先頭に立つよ行こう全部逃りげても無駄だ ほら、こっちで会ってたか先生の敵は逃さない セキュリティ上の弱点、えー、全部見えたこれでとどめだ一発で吹くとはい移動する当たったらラッキーってこと私が先頭に立つよここの全部見えたーーをえ力をた めだめだめここまでなる必要は あ, あ力をるかーここまでなるる必要 キボトスで行われる様々な事件